なんか時間がだいぶ余ってるかなゆっくりめでっていう話なんであのでついでにね告知をさせていただきたいと思いますあの 来, 再来週なんですけども、えー、我々地元神奈川県秦野市でですね、えー、秦野元気祭りっていうのがですね、えー、今年春で5回目6回目どっち誰か反応してよ555回目だそうです<笑>あの今年ねあのすごいんですよあの会場2会場 で, ですね えー、50チームのえや、ー、さこいチームがですね、えー、参加されるあの今回ね。あの来られてるチームさんもいられるんですけどもね、えー、かなり盛り上がるイベントですので、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。もっと話す。いくらでもいくらでも<笑> 1時間ぐらい話せるけど、戻り子もね。そろそろいい加減にしまってなるんでい。いいですかね？参りましょうか。はい。じゃあ改めまして波のラムショーです。よろしくお願いします。 スイ我を生かす道なし迷わず道を。ス イ, イス進めこの道スイイイスススイスイ いい よ, いよしはっとそー ほっほっほっほっ。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 えっ<音楽> 応援いたただきました会場の皆様に感謝の気持ちを込めて礼、レた